キー・エヌ・ジー・アンドプスの長瀬連24、が4月12日放送のラジオ番組、キー・エヌ・ジー・アンドプス流せ角のレイディー・オー・ゴーデン、通称、ニワラジ文化放送、で、メンバーの高橋海人、24、の誕生日を祝福する場面があった。番組冒頭、長瀬は、先週の放送で、俺、アマの誕生日に触れてなかったよね。そうやね。怒られちゃうよ。 怒られちゃう、と、先週の番組で、4月3日に24歳の誕生日を迎えた高橋に触れなかったことを反省。続けて、あいつ、24、歳、になりまして、タンプレをどうしようかなって、渡せてるかな、4月12日には、そろそろタンプレもどうしようかなって悩む。他のメンバー4人で決めて渡そうかなっていう。 と、金プリ恒例となっているメンバーそれぞれが誕生日プレゼントを渡す計画があると明かした。そして、アマももう24日。俺と誕生日が3ヶ月しか変わらなもんな。ほぼ同い年みたいな感じ。と、学年は違うものの1月23日生まれの自身とほぼ同い年だとしみじみ。最後には、おめでとう、アマ。 ちょっと遅くなりましたけど、すんません、と祝福し、これからもよろしくお願いいたします、と呼びかけるように語った。近く、本当によろしくだよアマ、頼んだ。長瀬の言葉にファンからは、 俺と3ヶ月しか変わらないマウントからのこれからもよろしくお願いします。愛しかない。ねれんから甘えの言葉全部あったかくて、大好き最後のこれからもよろしくお願いします。で、無事泣いた銀が初めしみるこれからも、よろしく、おえつ角から甘えこれからもよろしくお願いいたします。ああ、本当によろしくだよ甘、頼んだ。と、感動の声が多数寄せられた。 5月22日、金プリから平野市要26、岸裕太27、神宮寺優太25が脱退する。平野と神宮寺は同日に主演映画 G メンの PR を残す岸は今週ジャニーズ事務所からも退場する。5月23日からは長瀬さんと高橋さん二人で金プリを続けていくことになります。 長瀬さんのこれからもよろしくお願いいたしますという言葉には、一緒にグループ活動を続けていく高橋さんと誓った覚悟も垣間見えてきます。昨年11月に3人が脱退を発表した直後の、にわらじで長瀬さんが号泣する場面がありましたが、つい先日は高橋さんもテレビ番組で涙を見せていました。二人の中には今でも様々な思いが巡っているはずです。 女性編集者。四角高橋山が涙ながらに語った、ずっと友達でいれたら。高橋は4月9日放送の、オシャレクリップ、日本テレビ系、にゲスト出演。マックの山崎育三郎、37、が最後の質問として、グループとしても、KNG&OPS としての今後の目標はありますかと投げかけた、再高橋はそうですね。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 メンバーは何よりも僕は好きなので、みんなが幸せに暮らせたらいいなと思います。ずっと友達でいれたらいいなと思います。長瀬さんがラジオで流した涙と高橋さんがオシャレクリップで流した涙は近いところがあるかもしれませんね。メンバー5人は今、友達のような良い関係ではあるものの、平野さん。 さん神宮寺さんの三人は夢を追って別の道へと進んでいく。長瀬さんと高橋さんはその決断を尊重し、送り出すわけですが、やはり別れは、寂しくて悲しいものですよね。ただ、事務所、そして金プリに残る二人も同じように前へと進まなくてはならない。二人の金プリのコンサートなども計画されているようですが、長瀬さんが、 高橋さんにかけたこれからもよろしくお願いいたしますという言葉には、いろいろな思いや春順、そしてこれからの覚悟が込められていそうですよね。前での女性編集者。5月23日以降、長瀬と高橋、二人の金プリはどのような活動をしていくことになるのだろうか。近く、海ちゃんの顔が。 物語っている、高橋山、長瀬門画伯の芸術的才能に頭を抱える激川な瞬間。4月3日に誕生日を迎えた高橋はグループのインスタグラムで、24歳はいろんな世界を知りたいということで、僕は海外旅行に行って、世界遺産を巡ってみたいなっていう願望があります。スケジュール空いたら行きます。と、24歳でやりたいことを明かしていた。